今日はそう、ゲストがいるんですよはいどうも、ほうななみですよろしくお願いしますえーーーーー2人乗ってるはい、みなさんこんにちはユメグリ女子チャンネルでやこさんせやはずきですいえーイっていうことでですね、今日はいつもと違う場所でお送りしてるんですけども今日はそう、ゲストがいるんですよ紹介しようと思ったんだけど、それ映ってない<笑> イイエーっ<笑>ってちょっと待って え, だわ<笑><笑>えーっと初登場 あそうだよ初登場や ば, 場やばえ。え、めっちゃ仲いいんだよめっちゃ仲いいんだけど発登場うしいありがとう寝室温泉チャンネル寝室<笑>それ「夢ぐり女子チャンネル」ってっ名前が、ね、あるのそう言いづらいんだけど最近夢女子チャンネル」とか「夢女チャンネル」って言っててで今回の動画は箱根に行ってきたんだよねそう箱根行ってきたーそう箱根行ってきた よく行くのめっちゃ多いけど、うん、カメラ回したのは初じゃない初初初初だよねでもなんか楽しかったよね本当に楽しかったってかもうね、うん、ずっと回してたうんう ず, ずっと回して普段話すくだらない話を全部入れたって感じそうまとめにしたそうまとめにしたんか、うん、寺派の話とか、うん、本当に普段してる話をそのまま入れたから、うん、結構これ出すの怖い あ、確かにね結構怖い結構言ってるからいろいろね普段の私には見せないとこ見せたりとか普段のミーティングで見せない部分見せたりしてるから、うんまあ、結構怖いけど、まあ、そういうのもあるけど YouTube じゃそうそうそうそうそ う, そう YouTube まで、ね、隠さないって決めたそうねいいよねそのままいろ色々ねオープンに色なんかそのままでは事故がないかなみたいな感じだってさ、うん、なんかなんだっけあれなんだっけどだっけどうしたどうした<笑>どうした あそ う, そ う, <笑>うちらねあの、会話と途切れなくない途切れない途切れな い, 途切れないずっと話してるずっと話してんだよ何を喋ってるのみたいなでもそれが飽きない飽きないよねでもそれが大事、うん、なんか仲良くするのにそこすごい大事で、うんうんうん、なんか話のテンションのトークとか笑いのツボとかが違うと結構喋れないしし、うんあのーね、で喋んないってことかし喋んないみたいな、うんうんうん、それも大事、うんうんうん、そ, うそうだねその オ, ンオンとオフができる2人なんですよということで<笑><笑> 徳良雫さんは全部スイートレールームしかも全部に露天風呂がついてるそうすごくないでそう<笑><笑><笑>あれ全部にそんぐらいかそうだ、ね、そうそうそうそ う, そうついてるのご飯も立派だし、うん、お風呂自体も広いついてるお風呂も広くて についてるから貸切なし切りだし源泉かけなし貸しでそのままどんどん行ってる最高やばかったねもう全部やばかったよ全部テンション上がった、うん、なんかまあね初めて彼氏が、うん、例えばなんか連れてってあげる旅館だったらいいなとか、うんうん、あとは記念日に連れてってあげたら最高に喜ぶと思う、うん、間違いないよ間違いないよ間違いないよ1人でも来れるよそして人でめっちゃ来やすいと思う気安、ね、ここ来やすい、うん、ね来やすい マジジかかそういういい系なななんだ今の一一一人人人で行けるイメージなかったないないない人焼肉人カラオケ全然するよ、うん一人全然行きますよ。 ボッチ基本ボッチじゃあこの中結構いいすごい企画しちゃう<笑>いいよーいいよーちょっと今面白い企画いっぱい考えてるからちょっとそれも出てね、うん、分かりました是非です入れてください<笑>ということでその今回はすごい女子会、うん、女子トーク盛りだくさん で,、うんうん、でちょっと今までとはまた違った行きとか帰りとか、うん、その周りで遊んだ風景とか、うん、くだらない話が永遠にあったりとか、ね もちろん、はい、温泉のシーンはねみ、うん、ーちゃんのね傲慢のねーーがね<笑>お願いさんが結構が ー, <笑>ーんしてうーんするんじゃないかみたいな、ね、期待をしながら見てほしいと思いますはい、はい、ということでじゃあ皆さんいってらっしゃいいってらっしゃい<音>んヤホン撮ってる ガラガラあの<笑>ララみたいなっかわいい 逃げるそう<笑>はい、い、<笑><何><笑><何><笑><笑>したたいいですすすれれごごななんんかかみね、これ何出会いすごいよねこれとか何って感じじゃない<笑> いや似合ううな、まあ、ちゃんと可愛いからさこれで似合うって言われてたんだ私と思って<笑> や っ, やってきました。イエーイ。ーここは全室、うん、スイートルーム。そう、やばいよね。やばいよね。<笑>ってことで、<笑>今日は贅沢に見事思ってるんですけど。うん、ね、ちょっと今日は、紹介しながら。は、う、い、ん。よ、女子会しよう。女子会しよう。うん。またろう。まクトックもいっぱいだろう。この舞台。じゃあ、あ行ってくる よ, ーくれよー。どうぞ。<笑>これ、おびそう。<笑> わ<笑>すごい見ててわーーすすすごごいいいいいええなんんかシュール初めめ来る旅館さクっっちゃリターンーんだけど見て見て<笑>ーすごいこれもう体冷え切ったから早く っ, いちゃった<笑>たーすごい。<笑> えいい、うん、え、っとテンション上がるえっ分かってる んすごすぎて部屋しか言えないんだけど。 はいななちしやすいからさその YouTube のせいで、ね。